だからじゃんこんなとこに呼び出してなんのよあのさ、あんたは3年くらい修行して、ここに戻ってきたわけよね。えああ、うん。3年も里の外に出てたなら、いろんな場所に行ったってことよね。まあね。ってことは、美味しいものを食べたり、素敵な特産、それこそ、親しい人にも見せたいなぁ、食べてもらいたいなぁって思えるものを、いっぱい。まあ、そうだけど、 それがなん、あのね、こ、んうんもう絶対はねお土産よお、み、や、げ当然あるんでしょもらってあげるから。あ。あって何よあれだけ砂糖出てたってのに、この私にお土産を買い忘れたとか。そんなこと言うんじゃないわよね。ねえなると。 忘れてたなるとちょ、ちょ、ちょ、ちょ、こらあれだ俺ってば、お土産用意してんだやつすぐに取ってくるから桜ちゃんはそこで待って怪しい。まずい。 まずいまずいまずいこれはまずいことにたお土産のことなんて頭になかったすっかり忘れてたどどどどど、どうすればいいんだどうすればいいんだんそこにいるのは。あれエロ仙人たくどこのバカが大声を上げていこの際、エロ仙人でも構わねえ俺の相談に乗ってくれってばよ うん、なるどうすればいいんだよ俺<笑>なんとお前は運えっそ う, うんえっそのうんわしならばお前のなやこんなこともあろうかと土産げの予備を買っておいたかおエロ仙人のくせにやるぞくせには余計だってんじゃあさそれを分けてくれよすぐにでもさくらちゃんに届けるかそう簡単に渡すと思ったか こういうのは交換条件、うん、やっぱりそうきたか<笑>いいか土産を分けて欲しければわしを助けろ助けるどういうことだよこっちにいたぞおジライア様もう覗きは犯罪です。今回ばかりは見逃しエロ先人 んというわけだやつらからわしを守りいいな頼むぞホントの<笑>本はあならこんなことに手を貸しけど背に腹は帰らんねえおかげになるまで俺は勝ち続ける 回避ったくなんで《こんなこれ に,、ま、に, に関してはない事情が!ま》 ああるの術え、えっっおと、えっお前もとってか、え、こここおおてかとと前も様絶対それだけは5回助けばよさ桜ちゃんのためとはいえ。えっ<笑><笑>、えっ、こここ たのもしい限りだの お前もグルクソ。くそー 完全に後悔された。 人の貧乏くじはいつも俺だってばよよ、勝ったと思うなよ今頃…ね近できてんのかよ 捕まるええ何をやっとるジライそいつは な, ーめめやろやる な, なるといい加減観念したらどうだ今ならお前だけや。 見逃してやっててててっっっっっっももいいいいんんんだぜこ心がががららエロを裏切ったらお土産が、えー、ややぱりしかななな俺はわ、えー、と言いやがって、えー、後悔すんなよナルト、えーるん<笑>や、強くなってるルールも守れないやつに。 加減は不要だからなににとしててはははいいかねんんだだくなななででそそそこまま本気になっっよおお前行願えませんか、ね、悪いが装置は危険れ、ね、れぞれ苦手な の, ってのはあってだのなるほどね要するに そんなに苦手なものって。 いい加減に降参しろ、ナルトごめん。全然割に合わねえんだよ。任務達成 ふぅ、終わったよう。う悪いことに手を貸すってのは。はははは、わしの取材。はん、あ、なことよりもさ、早く例の。おお、そうだったの。よーく頑張ったお前には、特別な土産を分けてやろう。ありがたこれを手に入れるために。 俺は大切な。さーて、追ってはなくなったことだし、さすさ、では、の、<笑>エロ仙人のことは、もうほっておこう。何やってんのかしらあいつ、私をここまで待たせと。これでろくでもないお土産だったら、全力ビンタしてやる お待たせー。さういなんでそんなに疲れてんのよ、あんた。いやー、ちょっと、いろいろあってさ。そんなことより、はい、これ。はっ、ありがとうなんだよ。あんたのことだから、すっかり忘れてたと思ってたけど。はは、喜んでくれ。ねえねえ、開けちゃってもいいどうぞどうぞ。へへへ。 そういえば、エロ仙人の買ってたお土産って、中身聞いてなかったけど。えぇにこれね っ, っ, っこれはどういうことかしらあ、あの青仙人よりによって何つ してたってのいやこれはなんと申しましょうかちょっとそんなんで私が喜ぶとでも思ってたのあはあエロ仙人を頼った時点でなんとなくこうなることは予想してたってばよ何悟り切った顔してんのよあんたはもう好きにほらいい度胸してるじゃない それに命じて。どうでも言うとでも思ったか。こっういはー！エロ千人のバカやろ。